今で撮るのサブちゃんサブちゃん、okay、で、メインは多分…はいどうも ー,、はい、どうもー水溜りボンドですお願いしますねえ毎日動画頑張っていきましょうはい頑張っていきましょうはいトミーですカンタで す, すお願いします今日の動画に関しては YouTube にアップできる最大の重さの動画をアップしてみたらどうなるのかっていうのを一本 と,、うん1本とはい、めちゃくちゃ短い動画が再生されないらしいっていうのがあったから実際その二本立てでお送りしました まあ、ここに飛んであったら、はい、がまが、あ、知りたいのです<笑>こんにちはじゃないんでこんにちはすみませんいつもメイン見ていただいてありがとうございま す, いますトリッキーなねトリッキーなことをいやふざけすぎやしふざけすぎなんだけどでもやっぱ俺らのことを見てくれる人って変わってるなっていうよねそうだね<笑>自分たちが楽しいから乗せてるっていう方がいいよねじゃあ小中学生の女性が見るのは嫌だってことでいいですかいや やっぱ小中学生が一番いいターゲットにしたいあと24時間配信した時の映像をが訪れがすごかったからそうしなってないバージョンを開けたくてパソコンがゴーで YouTube で128ギガまで載せれるんだよね、うん、動画をそれもオーバーしちゃうし作るのに2日ぐらいかなまずでアップロードすんのに 一日。そう。報酬がなかなか上げれなかったんだよね。そうでしかも上がったらあの二十二時間ぐらいになってたから。ら何かがない。でもあの訪れがひどかったところは多分ちゃんとなってるから。なるほど。見やすくなってるね。お許しください。はい。多分再生できるでいいと。 最近の動画で一番大変だっただ各方面に聞いてさどうやったら乗りますかみたいなのを聞いてね、うんまあ、業者に頼んだ方がいいって言われたんだけど、うん、なんか業者に頼むのは違うなと思っそうだよねが一つお時間のやつ乗せるって言ったけど、はい、それだけ乗せてもあれだなと思ってこれを思いついたわけですよ世界一短い動画っていうのが、はい、海外にあるんですよ今再生されてんじゃん、うん、バー動かないバーが動かないっていうバグが発生しちゃうとそうこりゃ面白いぞとうん 世界一短い動画って再生されないんだって思ったわけですよ。まあバーさえ動かないって考えたら面白いから。うん、もこれも結構時間かけました。50本ぐらい作ったの。0.000011 秒は再生されるみたいなとこを気づいて載せたわけですよ。うん、バー動く動くじゃん。シュッ動画出て上って<笑><笑><笑>あー動画出てこてっからバーがこう動 く, 動くじゃんって。 思ったけど、うん、13年に最後に投稿されてるその一番短い動画、うんうん、はバー動かないんですよ、うん、多分変えられてんだよねシステムこれは、うん、一番速いあーこの速度が<笑>この距離をこの距離を赤いバーが走る速度はそうボルトよりも速くなまあな<笑><あ><笑><笑><笑>この2つをちょっと今日は検証してみたんですよねというのをしゃべるサブを撮った まあ、なんならサブでも生配信もやってるん で, でもう今日4本出して<笑><笑> ま,、まあ、まあまあまあまあまあまあだから難しいけどそういうこと、トミーもちょっと編集をねあの、学んでいただいてまなごとみたいなね、うん、ちょっとしかやってないけど<笑>はいということで、うんえー、っとサブチャンネル、はいえー、毎日投稿始めます始めましょうあの、ぜひ登録してくださいそうですね皆さんぜひよろしくお願いしますで、で人ただ喋ってるだけの動画とか まそ、あ、それこそ後輩入れてなんか遊んでたりする動画とかもまあ日常のなんか一コマみたいなところを切り取ってそうねだから別に俺ら普通に生きてるんですよこの家でね今日は何食べてそのあとお腹いっぱいの状態で来てるとかもあるかもしんないしまあまあまあ今も多分そうだと思うからサブちゃんなんかみんな怒 っ, て怒ってるなって思ったらちょっとちゃんとした曲もやろうああそうっすね サブちゃんってはいで、あ と,、えー、と生配信をそ、うんまあ、そうだそうだだサブチャンネルで、うん、まあ、週1かな週1でやりたいね、うん、本当に忙しかったらできない時があるかもしれないまあで も, できない日も5分ぐらいでもやりたいな、うん、まあ投稿時間はちょっとばらつきますねきっとサブちゃんはねうんあそうホームラン企画やってるのすごい悪いれの<笑>超運悪くないホームラン企画そうね1回目は行ったら、まあまあまあ、球場がなんかだから まあ、今言えるのはまあ、そのできなかったっていうサブチャンを取るべきだった気がするまあねうん確かにねでも2回目に関してはゴールまあな でまたね、球場をねあのー、抑えようとしてるんで、うん、まあ、ちょっと待ってくださいそうですね申し訳ないんですバットは振ってるんですけどねはい<笑>、はい、ということでじゃあねはいこれからもよろしくお願いしますよろししくお願いしますサブチャンネルもねぜひね登録してください、はい、ということで以上今日の水溜りボンドでしたはいぜひチャンネル登録してください、はい、また明日ありがとうございました